みなさん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオは、プログラミングチャレンジ第3回探索法。今回は、二分探索についてお話しします。では、二分探索のアイディアは、Divide and Conquer DC に基づいています。DC という意味は、まあ、複雑な問題を分割して、 その分割した簡単な問題を一つずつ解けて、最後は答えを集合することというアイディアです。DC のアイディアであとに基づいているアオグリスムが、まあ、二分探索のほか、クイックソート、マージソー ト, トリーグラフ、キーコゾグラフとか、いろいろなコンピュータサイエンスで使われています。今回は二分探索に集中しましょう。 では、えーと、二分探索法の、えー、と基本的なアイディアを説明します。例えば、大きなアレイ A の中に K を見つけたい。ですね。二分探索のアイディアは、まず A をソートします。で、begin が0にして、end が n にします。次は A、end-begin 割りにを着します。これはアレイの真ん中っていうことですね。 もし a が a でであれば、これで終わる。じゃなければ、次は a エンドマイナス b 割2が k より大きければ、エンドをエンドマイナス begin 割2にします。if end a、a エンドマイナス begin が k より小さければ、次は begin を返ります。まあ、アイディアとしては、あの、まあ、マナー中をチェックして、 大きければ次はこの部分をチェックします。で、ここの真ん中をチェックして小さければここのもの。で、そういうふうに探しします。で、とこの探索の時間が ON ロ g N、これはソーティングの時間、プラス O ロ g N、これは探索の時間ですね。もしなんか探索回数が少なければ、これがいらないですよね。1回だけであれをループすると、 これえっと、かのその方が簡単。でも逆にあと探索回数が大きければ、またはもしなんかこのアレイが最初からソートされている場合だと、バイナーリサーチの方が、まあ、2分探索の方が早いです、ね。ではなんか問題の例を見ましょう。これはあと今週の練習課題の一つです。ルームパインティング。ルームパインティングの入力は n。n が10万以下。 これは N の、あの、なんかペイントの、あと缶のサイズですね。で、M が順番。これはペイントのサイズ。で、それぞれのペイントに対して、その缶、なんかそれより少し大きな缶を探したい。つまり、MI に対して、一番小さい NJ。ただし、NJ が MI より大きい。ですね。これ、前端作にすると、M 回 N をループします。 ですね、これはまあプログラミングは簡単なんですけど、m、m×n のループになりますので、omn なので、このなんか 10, 10桁のサイズになります。で、これは二分探索にすると、まず n をそうとして、で、二、えっと、分探索を、m 回をやります。コストが、まず n をそうとするのは n o g n。 で、M 回二分探索するのは M ログ N。それは2万かける11。えっとまあ、200万ぐらいですね。これのえっと千分の1近くです。ちなみに、えっと、二分探索を手で実装することは必要はないんですよね。C++ の場合だと、ウッパーバウンドとラワーバウンドの関数がありますので、それを使うと、あと二分探索を実装してくれます。 もちろんあの、ウッパーバウンドを呼ぶ前に、まずアレイをソートしなければなりません。もう一つの二分探索の役に立つところが、あとそのシミュレーションで二分探索を使うこと。あと教科書ではそれは、えっと、バイナリーサーチでエンサーと言っています。BSTA です。で、これは何かというと、 あの複雑なシミュレーション、複雑な計算を計算するための二分探索です。例えば、この複雑な関数、えっと、fx。この複雑って、なんかその、複雑数の複雑ではなくて、ただ難しいっていう意味です。難しい関数 fx があります。で、えっと、fx イクワル0の x を探したい。そのために、えっと、二分探索みたいに xminimum と xmaximum を えっと決めて、で、それで二分探索をやります。ただし、えっ、ー、と、これを使えるために、fx がえモノトニックにならないといけない。モノトニックが何かというと、あの、fx は必ず大きくなったり、イコール、なんか、上がったり下がったりしない関数でなければなりません。でも、まあ、あの、 あと、モノトニック関数の場合だと、これを使いますのであの、覚えていてください。では、あとその、シミュレーション用の二分探索を、えっと、チェックしましょう。一つは、えっと、借金を払う。ですね。例えば、えっと、V を払わないといけない。ですね。あと、毎月 D を払って、円を月で払います。で、えっと、D を払う前に、 V をえ、まあ、あと大きくなります。V イクワル v かける i では、入力は MI と V であれば、D を計算してください。例えば、V は1000、M が2、I が 1.1。では、D はいくらですかね。例えば、D は500の場合ですと、M1 は v 0かける1 1つまり、100、1000になる。マイナス D イクワル600。 M2 が 600×660-500 は最後は、えー、と160が残りました。つまり D は小さすぎます。逆に D は600ですとあの残りがマイナス -50。D は大きすぎる。つまり D は500と600の間です。まあ、もちろんあのこの関数を逆関数にして直接を D を計算することができなくはないんですが まあ、たまにと二分探索で計算する方がと、プログラミングの方が簡単かもしれない。もう少しこれを見ると、例えば M が2、V が100、で、1が 1.1。二分探索ですると、まあ、D ミニムが 0.01、で、D マックスが1010。で、こうすると、なんかこういうふうになります。まず550をやってみて、試してみて、これは小さすぎる。 ですので、500と1000の間に800を試して大きすぎる。で、500と800の間に試すと、まだ大きすぎて。で、とここは小さすぎて。で、見てる通りに、誤差がどんどんどんどん小さくなってますですね。これは何回繰り返す と, と、やっと近似解を見つけました。576.190 ですね。 もちろん、この近似、これは近似解ですので、そのエラーのエプソロンを決めないといけないんですね。でも、エプソロンを決めれば、なんか、ステップ数が O log n B-A 割りエプソロン。これはちょっと、あの、たくさん繰り返していると思われるんですけど、まあ、実際にこのアゴリスムが10反復とか20反復で止まることが多いです。では、あの、練習問題の中に、 こういう風な問題があります。これは Careful Ascent。Careful Ascent が、なんかこの00、えっと、から Firefly まで、えっと、飛ばないといけないですね。Firefly の場所が xy です。で、えっと、上げるスピードが固定です。1。で、えっと、上げるスピードが1の場合だと、あの、その横 の, 横の速度、h を決めないといけない。 ただし、えっ、ー、と、途中にこのシールドがあって、このシールドを当たるときに H が変えます。ですので、最初の H を決めないといけない。つまり、最初の H はここで、で、このシールドが H が半分になる。ですので、もう少しゆっくりになる。で、次は H は普通に戻る。で、このシミュレーションを行って、H はどれでしょうか。まあ、先の問題の解け方と同じですね。さあ、えっと、一番小さい H と一番大きな H を決めて、 で、その中に二分探索を行うことが必要。で、エラが、えっと、0.0001 ですので、あの、計算するときに、これよりもう少し小さいエプストンを選びましょう。はい。えっと、二分探索の話はここまでです。次回のビデオは、えっと、グリーディ法についてお話しします。皆さんありがとうございます。